えー、じゃあ次やることを説明しますでこれ結構大事なこのワークショップの中でも大事なやつなのでどうやるかちゃんと見といてくださいまたでもするのでどうやるか見といてくださいで今からやるのは振り返り返っていうのをしますで何をするかっていうと今1時間で動かしてみるメモしながら動かしてみるっていうのをやりましたけれどもその中でその。 やってて自分であこういうの困ったからフィードバックした方がいいなっていうのを見つけた人もいると思いますしなんかあんまりなかったなっていう気持ちの人もいると思うんですね。でその時にあの今基本的に自分の視点でこうメモしていったので自分でどう思うかみたいなだけだと思うんですけれどもあの他の人の視点だとあこういうのフィードバックできたんじゃないしたらいいんじゃないのみたいなこういう観点で見るとこれもフィードバックした方が良さそうなやつだっていうのに 気づく時間になりますでこれ今まで多分一人でやってる時はなかなか見つけられないかったことだと思うのを他の人の視点を入れることであこういう観点もっていうの を, 見を気づけるのを経験してほしいので大事なな時間になるはずですでどうやってやるかみたいなのを今からデモしたいのであの一番難しそうだなっていう人を私がデモするのが良さそうなので。 なんか自己申告でもサポーター申告でもいいんですけどこの人は難しそうだっていう人をちょっと誰かい<笑>ってみますかじゃあちょっと前に来てもらっていいですか、はい、じゃあここででやることはあの作業メモベースにやります作業メモをあのサポーターの人が 1個ずつこう読みながらあのコメントしたりちょっと記述が足りないなとかここら辺どういうことなんですかねみたいなちょっと深掘りした方がよさそうなやつはビギナーの人にこう随時聞きながら「あここはこれでいいですね」とか「こういうのはもしかしたらフィードワークするといいかもですね」みたいな話をしていきます。で終わったら一緒に「振り返りしましたのは僕です」みたいなのをコメントして一区切りになります。じゃあ、えー、とまず どれ作業メモがどれかみたいなのを教えてもらうところからですね。はいはい、こうこうで検索してはいそうです。これですね、はい。じゃあそれを私が作業メモを読みながらあの<笑>なんかいきますと。でサイトを開くでこれなわけですね。よくリンクあるのでいいですねこう後からこう確認するときに。 リンクがあるのはいいですね<笑>はい<笑>ででえー「リードミーがあっさりすぎ」とりあえずダウンロードするこれどうやってダウンロードしたんですかねああ書いてる書いてない書いてないのかい な, いなので、うんはい、ただそれがダウンロードの方法がここに書いてあって、はい、ダウンロードの方法もリードミーないのでこういうのがあるといいなっていうのをフィードバックするっていうのは1個あるかもしれないですね、はい とはバッチョの s キ o を作ってくれるはずなのでっていうのがここら辺から分かるんですね多分分かる人には<笑><笑>、はいまあ、これもなんだろうもう少し説明あるといいみたいな感じなんですかね、はい、でどういう説明あると良さそうなんですかねこういう場合だと自分がそうそうですねあの自分はなんか 別, 別の書籍でこのソフトを知ったので、うん、なんか、うん あのその書籍の名前が書いてあるとかああなるほど<笑>、はい、そういう参考リンクみたいなのあるとまた違うみたいな感じなんですかね、はいはい、で次にドックディレクトリーこれはドキュメントのディレクトリー探したみたいな話ですよね で, ねでここから探したけどここですねここから探したけど確かにないですねこういうちゃんとやなかったみたいな情報もあるのはいいですねでなさそうに思ったので ね、これレイクテストに何かヒントがあるかみたいなのはここに書いてたからってことか、ね、そうですかねなのでここのリンクとかあるともしかしたらこう後から見たときになんでここレイクテストにたどり着いたかが分かっていいかもしれないですねで実行してそれは実行してみたいですよね確かに<笑>であ Windows 環境なのでこれは Windows でも多くのかなみたいなところですね、はい、で確認しようそうですねで公式ドキュメント はい、ググったら、まあ、見つかったって話ですね。はい、でね、え、は、え、い、で、で実際、こういうリンク貼って、ちゃんといいですね。はい、で、実際に、これやってみたんですね。まあ、これ終わったので、こう動かして。うん。なので、すでにインストールしている環境でも、動いたみたいなのが確認できたってことですよね。こうちゃんと、実際やったコマンドをそのまま貼っているのが、いいですね。なんかこう、動いただけだったら、本当に動いたのかみたいな、他の人はわからないので、これいいです、ね。 ですねでこれがダウンロードしたってやつですか ね, すねはい、はい、でそしたらなんか失敗したですねでエラーになっただけじゃなくこうエラーになったのが書いてあるのでいいですねでエラーの内容があるのでディレクトリーもない詰まったかもほ<笑>そうですね、えー、で中を見てみたらレイクファイルの中っていうのは多分 この中にあるんですよねこれですね、はい、でこれですとでちゃんとこう自分が注目したとこも書いてていいですね。で、えー、問題の行はこれあここから見たんですね。うん、でここなのでツリ、えーあっていうコマンドで確認したんですね。えー、でここの。 をキーに何かいろいろ探してみたっていうのがここの話ですね。で、これで解決できるんじゃないかみたいな予想も最初に書いてるのいいですね。こういうこ う, こうなるといいなみたいな情報を書いておくと、後でフィードバックするときにこういうのを期待したけど期待通りにならなかったのでこういう風になるような感じでみたいな話とかもできることもあるので、こういうう動かなかったとかも情報としてありなんですけど、こうなるといいなみたいなのも。 残しとくといいですねででインストールしてこれなんで GEM スペックってやつを見たんですかねあここあの サ, サポートしてくれた方が Ruby に詳しくてこういうのを見とくといいよみたいな感じ<笑>なるほど<笑>あうまく読めない な, <笑>なるほど一応確認したのでってことですねで実行したんですね あここなんかさっきレイクタテストだけでしたよねレイクテストでしたよねレイクテストだったけど今回はこうんかつけてるんですねああそうです、ねうん、バンドルバンドルっていうのを使わないとダメなんじゃないかとい う, ってうででまあ難しいみたいな話なるほどまあなんでこういろいろインストールがうまく それも書いてないので試しにやってみたけれどもインストールもなかなか難しいですねみたいな形を頑張ってたみたいな感じですねなのでまあいろいろフィードバックすることは<笑><笑>ありそうなのでまあ逆にこれは簡単なケースでしたね。<笑>あなんで ど, どれを選ぶかみたいなのはあのこの中からじゃあ1個選んでみたいにやればいいので割と。 これは簡単なケースで す,、ねあですはいうん、あの難しいのはなんか全部うまく い, いき過ぎちゃいましたねみたいなケースの方がサ<笑>ポーターが難しいところなのであのこれはまあどれか1個選びましょうみたいな話をちょっと後ですると良さそうだなと思いました<笑>、ま あ, あ今のやつであの伝えたかったこととしては。 えっと、いい作業メモの取り方のところはいいですねってちゃんと伝えてあげてくださいっていうところとえっとえこうメモの内容で足りなそうなところだからこうとりあえずダウンロードするがどうやっ て, ってやったんでしょうかねみたいな情報が抜けてるとかだったら聞いてみてまあ必要であればなんか補足して解読 と, とかすると良さそうですしえっと今回だと えーそうですね、ここら辺の情報その参考書籍とかみたいなのリンクがあるともっと分かりやすそうだなみたいなのはコードで聞いたら分かったんですけども、えっと、そうい う, こうフィードバックする時とかに役立ちそうな情報が足りなそうだったらそういうのも確認して書いとくといいですみたいな感じとかのことを今の中で伝わるといいなって思いましたサポーターの人たちは何か生けできそうな気がしますか じゃあちょょっっとやってみましょうかでありりがとうございました、はい、ましたあすみませんごんしたたコメントを書いて一区切りですね。でこれ書いておくと あの後で誰とやったかみたいなのをこうインターネット上で追いかけやすくなるみたいなのがあるので書いておくといいですで実際の進め方なんですけれどもビギナーが2人か3人いますので1人ずつやっていきますでやり方ですけれどもえー、あ書いてないなどうしようかなうーん<笑>よしじゃあ今日もやろうかえっと サポータータをちょっと移動します<笑>っていうのはあの今まで見てた人の視点は多分一緒にやりながら随時コメントしたりしてると思うのである程度違う視点入ってると思うのでもっと違う視点を入れたいなと思うので、えー、とそこがちょっと人数があれなので気にしないことにすると<笑><笑><笑>ここのサポーターの2人は。 こっちに移動してください。で、ここのサポーターの下にはここに移動してください。このサポートしたりは2人はここに移動してください。いいですか？で。じゃ、まず移動してください。